ののの後ろ足のあのその気持だ ち, ゃんのちょっと待って。 待あっ<笑><笑><よし><笑><笑>そうだった。<笑> もう止まらへんやんそれ大丈夫<笑>会えないいよし<笑>手か足か動くかつっちゃね止まれるなまか出てきたよ俺さ今日は下場で終わるから待てカニコと会えるよ かわいいね。<ノ cold><音><音><音><音> すごいな。た<笑>だな、緑のジャンバーわかってる気がするのかな。ああ、緑のジャンバー。ああ、あのドクターが緑のジャンバー着ると、うん、いくもん。あそう、うん。俺の青いジャンバーがどっか行ったから、俺が今緑しか着ないからある、あのー。男の子 の, のドクター。あ、そうなの、うん。なんか男の子好きなやと思うけど。え、そんなの？見た目でわかってるの？え、うん？見た目でわかるの？うん、色や色。 らっ<笑>ってマスク取ったら寄っていけへんかも。 さんははいい終わ り,、はい、終わりたいよう、はい、うでーーーちょのとかってるから。あ これが撮るとさうるさくて撮られへんからさまたなんかひなたの旅にたのっていつも思うんだけど結局このシーンしか撮られへんからさだ、ねまっっうん、<笑><笑>からひなたのはもうあんたが撮ったってよこの<笑>動画面白くないって言われて俺もうるさいだけか<笑><笑> ・あっぱいいおるな忙<特別><笑>し頭そ<笑> だねーああああすごいなー敵が来たなー。<笑>